えー、ここから番組に届いたメッセージでもおしゃべりしていこうと思いますけれども、うん、ペンネームリースターブライトさんからいただきましたありがとうございます、うん、えみはしさんしおしゃましごはじはと、えー、リゼロス は, リゼロスは<笑>今回はしごはじが番組をジャック<笑><ユー><笑> なんけよくこれオッケーしたなどっち側もセガ側もリゼロ側も申し訳ないな、うん、ありがとうございます、えー、リゼロス特集ですね、うんえー、シオンは想像してたよりも明るい声で、うん、物語のガイド的な立ち位置なのでエミリアタンよりお世話になりました<笑><笑>え言ってくれるじゃないか<笑>、えー、なのでボイス数は多いように感じましたがお互いのゲーム台本は見せ合ったりしましたお新鮮ななんか捉え方だよ ね, ねーゲーム台本 本は見せ合ったりしましたかって。ダメメル。機密情報ないや。<笑>ダメなんです。<笑>まあそのダメってほどダメでもねないけど、うんうん、実際自分たちも台本持ってるしね。そうだね。<笑>うんうん、いやただゲーム台本と同じじゃないんだよね。 そうアフレコだと、うん、みんな同じ冊子で、うん、こう練習してきてではあるけど、うん、ゲーム台本ってどんなものか説明したって、うんうん、ゲ, ゲーム台 本, ム台本とはとはあでもあの作品によってあの形式は違うのであるが、うんままあ、じゃあリゼロスの台本どんな台本だったか覚えてるあのね、抜粋台本だった う, ーんうんうん 伝わりますでしょうか、皆さん、抜粋台本、<笑>今日のお勉強、ここですよ。抜粋台本とは、えー、抜粋台本とは、まあ、シナリオが、まあ、一から百まであるとしましょう。うん、でも、例えば、しおんが出ている部分は、二十と。 四十だけだったとする。うん。そうすると二十と四十の台本だけいただいて。なるほどねこれ、ね、が抜粋台 本, 本ということなんですよ。そうなんです。はい。もうそもそもお例のから報告があ あ, あったのってリゼロ出ることについて。あ来た来た来た来たそうだっけ。<笑>いや待って待って待って待って。したよ。リエーリエー<笑>リゼロにね呼ばれたの。 でもゲームだったアニメじゃなかったのっ<笑>あ、言った言った言ったそう私もどっちかなと思ってあのタイミング的に「2期のアフレコ」が始まる前から決まってたの<笑> で, あで「リゼロ」の収録物が結構ガガガッと決まっててどっちかなと思ってたら「ゲームなの?<笑>うん」み おわかんないみ感じではあったんですけど<笑> そ, うその後にこうあれよあれよという間にね結構いろいろな結構ねリゼロスすごい制作期間長いというか、うん、ずっと撮ってるよねあ、うん、そうかもしれないね、うん、温めて温めてうんうん確かに、ね、だから最初の方は本当に私もわかんなかったし理恵、うん、も全然わからないっていう感じだったねそうそうそう感じではありました懐かしい ね, ね, ね結構前の話 話ですけど、うん